大家好我是陆奖谢谢大家今天你来看我的影片之前我在公司拍很多大家的包包开箱然后就有非常多人留言说那社长呢那他最近呢终于有时间可以让我拍他的包包里面有什么我自己也超期待不知道男生包包装什么因为我几乎只看过文章的包包里面那除了社长之外呢还有请到公司另外一位男性社员大家可以看一下日本男生包包里面都装什么东西那我们就开始吧那今天我们请到三位首先是大家看习惯的 s e k a s a n ラジャハオ、おす。正解。なんで日本語を言うの。ラジャハオ、おすたくま、お久しぶりです。久しぶりです。社長めちゃくちゃ久しぶりですね。髪が伸びました、本当に。社長はどうして髪を伸ばそうとしたんですか。えっ、ー、と、ちょっと人生で一回もロングヘアやったことがなかったんで、ちょっとやってみたいなと思って。このぐらいまで伸ばそうかな。長いって。すごい。昔<笑>より長いって。次はマコトさんです。ラジャハオ、おすし。<笑> マコト、中国語間違ってます。<笑><笑><笑>那首先呢是マコトさんのバッグ。Uh、こちらがランデブのエッセンシャルバッグといって本革を使ったバッグになります。メンズの方もね持っていただけるのでこうやってマコトくにも愛用していただいてます。水ですね。かー。<笑>超お水大きいやつ持ってます。それ書いて。<笑>パソコン。お ー, ー。充電器ですね。パソコンの。今まではブル ー, ー。<笑> 次ちょっとでよ<笑>めっちゃハマってましてただのお茶だとちょっと物足りないのでこの万能茶実際に入れて食べ物シリーズで焼きおにぎり<笑><笑>大好きなので今超近く取ってます。 將有烤饭团<笑>啊いものが出てきた。小<笑>腹<笑>空いた時にちょっとカロリー取れるよっていうので最ののう。なんスーパーです次が。 モバイルバッテリーおー可愛い ね, 愛いねマレーシア行った時に買ってコことをなんでも充電できるっていうえー可愛いで次行きますこれはなんでぼの免費贈品可愛 い, き、えー、い, い急遽買い物行った時とかにこれで次がお化粧ポーチになりますなんでぼじゃないですかミスト いや私より女子だった、ねね、お匂い的ないやつ ち,、ね、ちょっと周りいい匂いさせたいなってせいかさんもうすぐ始まるんだから<笑><笑>社長あのバカソフィ顔ぶれがん<笑><笑><笑>リリップあ、ねそタマ派ですねで最後に鎮痛剤ですね<笑>ペンちゃん行こう大事大事あ、やりたかった可愛<笑>い い, <笑><笑>かわ い, い, いつもはコンシーラーとか はい、入れてるんですけど今日ちょっと切れちゃってこの後買いに行って<笑>まあサイですねこれは二十歳の時に初めてちょっと高いやつ買ってイヤホンあ大丈夫、はいはい、これ大事ですあと名刺入れあらっなんでぶーなんで ぶ, でぶ最後にちょっとはみ出しちゃってる歯ブラシ<笑>かわいいね<笑>以上になりますありがとうございます 那接下来是我们的社长社長的孟<笑><笑><笑>君終わり了した。次、えー、と僕なんですけど僕の鞄纲是 RANDEM のこちらですフィッシングバッグです 年季が入ってるんんだけどなんかヴィンテージですね、もはや、はい最近僕こういうスタイルが好きで結構あのフーディーとかにと合わせてつけてますと<笑>いうことでまず中身をどんどん紹介していきたいと思うんですがめちゃパンパンなんですよ<笑>これあの、誠君も紹介してたんですけど、ね、<笑>クリスタルガイザーですね電気バリブラシでーす<笑>これはちょっと僕手貸してね、はい これは電気が流れていてあの顔とかにやると顔のむくみがすごい取れたりとか頭皮にやるとハゲ防止になったりとかすごいするんですけどきますよい<笑><笑><笑><笑>やめてよ<笑>やめ これは化粧水が塗って顔が濡れてると全く痛くないんですけどマジでむくみ取れるんでこれ超おすすめです次なんですけどあと僕はですねイヤホン持ち歩いてるんですけどえっ、ー、と前までねブルートゥースイヤホンを使ってたんだけど最近はもうこういう風に有線のイヤホンに変えてますで理由がなんか結構ブルートゥースがね脳によくないけど使ってるんだ<笑><笑>ってますよ のオンリーで最近はでで使ってまますすす、はい、がさこれ噛むんですよ噛む、ね、あの家であのストック5個ありさののの猫る最初に TikTok で買ったんだけど最近はあのお昼寝する時に使ってます。 めっちゃ変なやつやん、それ。な、おすすめです。アマゾンで買いました。<笑>なるほどね、寝顔見せたくないときに仮面かぶるのと。五<笑>百円です。スイカさん、納得するの早い。<笑><笑>ランデルンのキャップです。これめっちゃ可愛いんですよね。超可愛 い, い。夕方にかけて髪の毛がね、結構バーって、って長いになるんで、スイカもこれをかぶって買ってしまってます。 おーあ似合いますありがとうございますで次ヒ剃ソリ<笑>えずっと持ち歩いてますか<笑>そうあのヨルトが結構会食入ったことが多いんで行く前にちょっと髭をね綺麗にしてから行ったりとかなるほどすごいね断ら、はい、ないですね次がこちら これはですねあの、チャクラを開くスプレーと言われてまして愛と平和にあふれるっていうチャクラなんですけどこれはですねダイオのチャクラが開くというスプレーでございますそう人に優しくなれるスプレーですこれ会議前とかにやるとなんかすごいいいアイデアが生まれるとかするって言われてるスプレーでこれすごいおすすめです次がこちらでーすジャジャン これは僕のパフュームですね。モスという名前のものでして、いいダンディーなおじさんの香り。匂いもファッションの一部なので、ちょっとしっかり気を使って普段生きてます。スチューは香りもの好きなんですよ。なんでプレゼントでよく香水。そうですね。シャインボ香水は家にね、本当に三百個ぐらい持ってます。それは嘘。それはマジでマジで。三十個の間違いで三百個三百 個, 個。どっち？はい。30個か で次、えー、こちらですモロッカンオイルなんだけどマジでこれもいい匂いするオイルでこれ台湾でもめっちゃ流行ってますそうなんだ次えー、っと僕が持ち歩いてるのはこちらでございますいやでかい ね, <笑>ね何これでかいっ、ね、てリーファーのねコーヒーマッサージーなんだけどマジでいつも持ち歩いてるの<笑>これ<笑>重いですよ<笑>どうすごいすごい この状況、なんか、せ<笑>イカさんも、あの、お弁護してるのが、この状況が。っ<笑>ていう感じで、これ、マジでおすすめ。めっちゃよくって、あの、顔が、こう、開かない時あるじゃないですか。だいたいこう、頭皮凝ってたりとか、顔凝ってたりしてて。これを頭にやると、顔パーって開くんですよ、ねう。うーん。愛は僕の、ラップトップですね。という感じで、僕は割と、なんだろう、こう、ヘルスケア系を普段、持ち歩いてることが多くて。<笑>だが、もう、眠いなと思ったら、これなんか、ぐだぐだ。 コーヒー靴多くない。やばくない？もうあ、はげてはいないんですけど、ちょっと予防ということ。<笑><笑><笑>というのが僕のバッジ今バッグでした。おー。ありがとうございます。この中は前の二つ。この中何も入ってあ、ないですごめん一個忘れてました。こちら。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 最近ここうういうことをしましまたじゃじゃーんはーい2人で企画したミニバッグシリーズが発売されます1 1月14日からもう発売されているんですけれどもちょっとホリデーシーズンに向けたものなんですけどこれからも発売していく予定なので。はい ぜひデートの時にね、なんか、彼女が思ってたらすごい可愛いかなと思ったサイズ感をイメージして作りました。リップとかね、お財布も入るし。しかもちょうどいいんぐるみ。可愛くないマジで。見てみてください。 谢谢谢谢、yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 我谢中文的谢候大家谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢好谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢